すいません<笑>おー、かっこいいドラコですドラコさんですドラコさ ん, ッコさんッコマックス鈴木さんでーすッーおーアス有効いただきましょう<笑>びっくりするぐらい全然足んないんですよ1人目一分で食べてますどうも皆さんこんにちは、マックスですいや今日だけは 世世界の世界ののラススサードマックー続きです声でけ<笑>俺の日本刀がここ幕張でヒアフクザーーガチ吹くぜブー今 <笑>すいませんあ、な<笑>ん だ,、えー、だよまくすぎですえ、なんだよえっと、私はですね<笑>あ、もういいっすね、もういいっすね今ね、私はですねコミコンっていうアメコミとかまあ、いろんなカルチャーが詰まったまかりメッでやってるイベントに来てるんですよはいじゃこちらボ ン, ン株式会社ソースピードイェ これはうちのの代表の y さんがやってる会社ですよ、はい、こちらで今ね甲冑展示してます世界の皆様を相手に日本の文化を使ってお金を儲けよう<笑><下で><笑>それがソードスピルタですよろしくお願いしますお願いします<笑>今日はこのイベントでちょっとねステージに立たせてもらうんですよ世界のラストサムライことマックス鈴木食を通して世界中をぶった切ると今日その世界進出第1歩目でねなんとこのチャンネルで初めてのなおかつもっと言うと僕のリアルな命の恩人でございます す、はいはい、こいいドラッコでーすおー<笑>なんとドラコさんが来ていただきましたよろ し, しまよろしくお願いしますどうぞさんまずは見てもらっ て, みて皆さん、まあ、ご存知だとは思うんですけども簡単に自己紹介お願いします大食ユーチューバーとして約5年ぐらいやってるんですけど MAX <笑>とは今まで大体2回ぐらいテレビで正面に戦ったことがある中戦友、はい、でございますね戦友です ね, ですね、はい、よくライバルであり、戦友でございます <笑>今日はそんなこのドラボさんをお迎えしてですねちょっと さ, さやめてそのさんかとかくんとかつく<笑>いつ も, もう本当に臭いか ら, <笑>いから<笑>じゃちょっとねっに緊張してる。緊張してる緊張して る, してる見てくださいこれめっちゃ似合ってないですかめっちゃ似合っこれ今日のテーマなんですか今日は明治時代の侍ですねおお。無能に献身的 な, 的なそう献身的な俺のあ俺の 本日を見せちゃうニトだー！<笑>今日あのなんとねものすごいでかいステージで、はい、ドロック君と僕で、はいはい、あの大食い早食いというかパフォーマンスをさせていただきますよねこのフードが今ジェラシックバークとコラボってるんですよフードを30店舗の看板メニューをぐら、はい、っと2人食べたいと思いますいやそもそも、はい、このね、あのー、侍のオファーを開拓していただいた理由って何なんですか僕すげー聞きたたかったあーあ これ素直に言っていうの羨ましかった<笑><笑> 何, をえ何を見てうらやましいと思って思っ<笑>んる か, かっこいいじゃんかっこいいじゃないですかでスタッフいるじゃないですかなんか、仲良さそうなで楽しそうで、はいはい、ちょっとジェラッて出たいなみたいな<笑>これもうあれですよ何も始まってないのにチューリング確定じゃないですか、ね、<笑><笑>まは<だ><笑>はそのドラマんお迎えして、はい、いっていきたいいます、はい、では締めのセリフどうぞ 見てね。<笑><笑>めちゃぶりするから、<笑>こんなに声出ないっす。僕、<笑><笑>こめちゃくちゃギア飛ばしましたよ、ね。ほんにおかしい<笑>。 がこちらにあるのはですね、はい、東京コミコン2019で販売される、はい、え全てのフードでございますが、まあ、全てと言いましても全部で30品目あるんですが、はいえー、20品がこちらの方に並んでおります、はい、今回はこのメインステージでは、はい、東京コミコンで販売されるこれらの全ての料理を食べ尽くしてしまおうと、はい、いう企画でございます 東京 コ, ミコンフードメニュー食べ尽くしチャレンジなるほど挑戦していただきたいと思いますこのチャレンジに挑戦していただくお二人お呼びいたしますまずは YouTube の登録者は50万人以上大食い王決定戦の決勝戦に出場したほど実力は国内屈指レベルアンドゥーの名前でもおなじみ大食い YouTuber のパイオニアドラコさんでーすドラコさん よろしくお願いします。 無 理, です無理でしょうやへん無理でしょうやへん頑張っていただきましょうよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしま す, ししますそしてもう一方、はい、続いては日本ランキング第1位世界ランキング第7位ー YouTube の登録者は40万人超え2015年と2017年には大食い王決定戦で見事優勝現役最強のフードファイタ ー, ーマックス鈴木さんでーす ておりますねバックさんあのしゃべるの大好きなんて<笑>、うんはいは、よろしくお願いしますよろしくお願いします二人に30品目挑戦、はいえー、していただくということで、はい、2人で、うん、この完食していただくということでございます、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、ではルールの方説明しますお願いします東京コミコンフードメニュー旅尽くしチャレンジのルールです、はいえー、お二人には この三ホ品目の中から、えー、お好きなものを選んでいただいて食べていただいてますで、えーまあ、食べ終わるぞってなったら次の次のやつって言ってくれたらそれを食べていただくといておりはい、ということでございますね、はい、制限時間だけあります45分45分間の中で食べてくださいという45分間の間でヒークを食べる、はい、そ, うですさあそれでは意気込みの方、一言 もらいましょう、ドラッコさん。いいはい僕、はい、いるじゃないですかこ、はい。これ、これいるじゃないですか。これって言われる、ね、マックスさんれ、ね、大先輩じゃないんですか。僕、あの、ユーチューブで僕ら先輩なんですよ。あ、なるほど。ユーチューブでは。ユーチューブでは。なるほど。そうなんです外にだったの戦いで、はい、勝ったことないんです。うわ ー, ーさすが、マックスさん。だから、今日は、教頭なんですけど、はい、ちょっとマックスに。 ワッと言わせたい、ああなるほど、本当ね。こっちの方が急いで食べてますよって、すごいじゃないか。スピードはあるよということですね。はい。さあ対してマックスさん、はい。どうでしょうか。えっ、ー、とお初なんですけれど、どういううん、はい多分全30しなぐらいですか。はい。足んない。足んない。足んない。これは心強い。いかっこいいすぎる。 運営さんをてんてこまにさせるからいおかわりしたらいいですね、おかわりいいですね、どんどんおわりもうどんどんん全て食べ尽くしましょうじゃあ、もう本当に、んにもうもうてんてこまにしますか ら, 裏から<笑>頑す、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いじじじておおまますしお願いいしますお願いし願ゃあじ ゃ, あじゃあ 愛の十ゅうに行きましょう愛、はい、の十ゅでございます、うん、ご紹介しますね愛の十ゅは、はい、えーーー名のまはいえー北海道の厚味噌ラーメンでございますなるほど、味噌ラーメンをということでドラコさんは名称あかのまとはい、と、はい、いうことでございますはい、ということでございまはい、マックさ ん,、はい、マックさん僕あのーの四番の鹿島なだ海の幸 さ, さんの茨城名物あんこ汁をお ー, あ, ーあんこ汁これは素晴らしいですよ カメラッショということでね茨城名物のあんこう汁ですねはいはいまず、こう、熱いものから食べ、はい、はい、それに純正義者と僕、あんこう汁というものを食べたことがないおおなるほどなるほどん な, なのかなっていう、ちょっと気になった人は分かないマックスさんも食べたことな、はいとものあるんですね、やっぱまだ全然ありますよはいじゃあ行きましょうかはい、じゃあ準備していただいまっていただいて集ま、ね、っいただいてここから4つのウンクンの戦いでございますなかなかダマで見れませんからね ですね、このお二人なら待つと思います、はい、はいはいは い, いきましょうそれでは用意スタートあーさあ始まりましたますすごいさんちゃんといただきますも言って丁寧にドラゴさんもいただきますって、はい、言ってます最初、えー、も, もうお汁からいて、ね、っ, ってますねまずねあちょっと伸びる<笑>あっる<笑>全然味わってる麺がちょっと太めということで美味 し, しそう、ね、そう、ね、その匂いが この前、お魚の香りが強いんですけど、山うさぎがこっちじゃなくて、ちょっと旨味の強さうわ、が。なるほど。こんな喋ってる余裕あるんですか。あ、そうでしょうか。こ厚な味噌がしっかりと目に絡んでて、美味しいですね。なるほど、素晴らし い, らし い, らしいコメント。素晴らしい。ありがとうございます。いや、でも、これ一品目から、なかなか大変。あんこ。はい、量がありますから。あん肝。おいしそうなあん肝をいただきました。あ、おいし そ, <笑>そうに食べるなす。えー そうそう、うん、そろ食べるチャーシューもああお、もうあもうなくなりますよ具は終わりますねもう具は終わります 量,、まあ、量がね向こうは汁だけですからねほぼほぼ。一分た、ま、だ一分しか経ってませんっこっちは麺も卵もチャーシューもありますからね<笑>ちゃんとね汁が入ってるから早<笑>、はい食べ終わりました早、はいあんこ汁が終わりました今めたくさん食べ終わりまし た,、はい、ましたあんこ汁さあ続いてじゃあゆっくり、うん これはスピードが入るのでゆっくり考えてもよろしいんじゃないでしょうか。かね、いやこっちも終わりますよ。早いですねやっぱ。はいトラッさん。はいえこっちマッツさんいきます。はいマッツさん。ゼロゼロ八番千葉うまカピア。はい六六三のタツラさんお願いします。タンタン麺。タンタン麺愛のゼロゼロ八番ですね。はいお待たせしましたー。千、は、葉、いはい、うまかっぺはいお待ち。六六六六。美味しそう。タツウラさん。いいですね。タンタン ダンタン麺好きですかはい大好きなんですけど、カツのダン麺は誰だんですかなるほど食べたことないものつくし、ね、シリーズですこちらも指名していいですかはい。後、説明でもはい、はい、愛の10番の生麺4をお願いしますなるほど道の駅板子さんの生麺4でございますねありがとうございます同じページに載っているやつだから読みやすいで す, やすい素晴らしいありがとうございます素晴らしいえー ご紹介しましょうかつうら担々麺はですね千葉県唯一千葉名物仕掛けにプロデュース千葉県産素材にとことんこだわったグルメ千葉県唯一のご当地グルメあ浦うら担々麺やちょっと待ってはい。むじが説明がし終われない間にもう終わ り,、えー、終わりますまジですかす<笑> 千, 葉千葉県産アボカドポークのはい。でかすぎる櫛などあーもうこっちがああああもう説明より早いあー終わったああそれは どうしてどうなんですかねすすごい食べ終わりましたいやいやいや完食しましたうわ早、はいはい、いかがでしたか辛味 と,、あのー、と旨味のバランスがすんげえ良かったですねうわなるほどめちゃくちゃ良かった辛味と旨味のバランスが最高ということで、はい、おっと全部入れますかょと千葉県産アボカドポークのデカすぎる串だととことん千葉県産クスメを提供します終わった終わった<笑>これ大事なことなんですよはい次お願いしますはい愛のえゼロ一ゼロ道の駅板場さんの生麺をおます 生麺法はこっちに 取, 取られちゃいました麺取られました茨城、はいね、<笑>県は潮来市の道の駅潮来がコミコンの舞台に帰ってまいりましたお今年はキッチンカーもっとくんを引き連れて参上潮来さんのお米から加工した日本でも珍しい生麺法と潮来さん牛乳 から加工した飲むヨーグルト、えー、ぜひモントコに会いに来てくださいということでございますね、はい、フォーだけではなくモントコというモントコにも会いに来てほしいということです。説明終わると同時に食べ終わる感じになってきま す, すこちらも早い お, お, お, お,、ね、お願いしますメイクだてなくたち文よろしいでしょうか 0.009 メンソーレさんの、はい、沖縄スパンの塩焼きそばをお願いしますはい、はい、ありがとうございます塩焼よろしくお願いしますあいの0 0 9メンソーレ沖縄スパンの塩焼きそばすいませんこちらも終わったので、はいえー、生麺4の感想プラス次の一品、えー、をわかりましたマッチの麺だ の中ででででででししご、ね、ござざいいいいまますすすすは新料理をアアイイケケケバババサササンンンドドケバムサンドねこちらでさあ、はい、よろしいでしょうか、メ、はい、イソウルさんの沖縄スパム塩焼きそば。 丸屋から宮古島の雪地を使用したスパム焼きそばをぜひご賞味くださいということでした あ, ありがとうございます松本さんスパム焼きそば、はい、そしてこちらケバブこちらはケバブエヘレケバブさんのケバブサンドですね、はい、ケバブグランプリ三年連続チャンピオン早っケバブ食うのは早<笑>どうした沖縄焼きそばあのスパムの 味わいと塩焼きそばの味わいがマッチし て, てめちゃくちゃうまいおーらうまいうまいうまそうやもんな確かにか、ね、今回 の, ドラのね今回のブースはすごいんですよおい、うん、しいものばかりというなるほどドラコさんのケバブの食べ方が気持ちがいい気持ちが麺2杯食ったどうやからじゃいすやすごいっすねやっぱドラコさんは味はどうでしょうか、はい <笑>えちらか入ってますすみません、もうこちらマックス鈴木がね、も、はいはい、う10円くばを耐えられるところでおいあああああまああそうっすい、ね、ます。愛の行きまう、はいはい、スー プ, スープから揚げ東京とということでこ はい、鶏ガラ 100% の鶏スープにじっくり漬け込んだ鶏肉をカラッとジューシーに揚げたコラーゲンたっぷりの特別な唐揚げうまみスープが口の中で広がります。はいいこちら ー, マ ー,、はい、セーブの後すごいめっちゃ めっちゃ美味しいとわかりました。可愛 い, いですね。可愛い目キラキラ目キラキラしてる。はい。こちらよろしいでしょうか。よろしくお願いします。続からの注文はですね。一、はい、のゼロゼロゼロ三。肉のたくみさん。肉のたくみさん。はい。一のゼロゼロ三。はい。小太安。小太安さんですね。ローストビーフの肉の寿司というす。すごいうこ。これはもうこれはもう二秒で二秒でいくと思います。よくて高いの選んだな高いの。 あ, ありがとうございますい。赤身の部位でも特に柔らかいもお肉をローストビーフにし薄切りでお寿司として召し上がっていただきます。ええ。二缶 ず, ずつ。どう二缶ずつ。お肉の。でも唐揚げも終わりますよ。は, はい。ー最高ー。肉の旨味が最高ですね。<笑>ええー。ナンバーズ最高と<笑>、えーえー、一緒です、ね。もうタレもケツ焼きってますよ。さあ唐揚げもなんと一個。うわ。え？唐揚げか？唐揚げもね。 結構な大きいなっていきますね。 うわトラコさんが今、ね、なかなかの量のやつをしてま す,、はい、もております今多分10品目終わったんですけど、はい、もう8分まだ8分しか経ってないまだ8分早3分で終わったです ご, いご紹介しましょうシーザースキッチン株式が<笑>うわ早い間に合うかなアンカスビーフバーガーでございますいいしょうシーザースキッチンではシェフたちが海によじをかけ最高の料理でおもてなしをしています東京コミコムには 毎, 毎年出店しアンカスビーフバーガー 大人気ですが今年は初登場オーストラリア出身のシェフが手作りした本場のピートパイもありますあのよ。 こちらのどぐろで す, すげえ、すげえっております。はいこちら、えまあ、はい、えこちらはですね、H ゼロゼロ八番天ぷら一本さんののどクロ天ぷらでございます。のどク天ぷらでございます。はい。はい、ラストこちらサラダ全部いっちゃって、はい、完食でございます。のどクロ の, の方はどうだったでしょうか。これ贅沢な天ぷらですっこれのどクロですから。天ぷら一本さんののどクロのど 今回の特別に仕入れた高級魚のどぐろを天ぷらにしてご提供、普段お召し上がりが困難な味をぜひご賞味くださいませ。いす次らここフフラライイフフフフフフフフれ違違う違います違う あ, こ, あこれああ愛の 1! これこれこれこれなじみありました柿がきましたはいはいこれね、おーすぐ終わりますよ、はい、こちらもれだけ黄身天ぷらいきましょう、はい、愛の一番ですかはいだけ黄身天ぷらこれはいなじみさんのおどくろ天ぷら終わりましただけ黄身天ぷら青森県たしました弘前市岩木さんのだけ地方のとても甘いトウモロコシを削って天ぷらで揚げた天全品の味ですさあ、どんなお味でしょうかはい。 フォもすごい甘いんですけど、はい、塩の塩味が染めてくれてめちゃくちゃ美味しいですす、ね、ーいい匂い漂っておりますレ、はい、ロンよりも甘くはいさあ今こちらマックス鈴木よろしいでしょうか10 分, 分, 分経過でございま す, いますアイの0007のステーキサンドよろしくお願い し, します美味しそうこれはさすがのマック続きでもちょいの時間かかるじゃないですかこのボリュームの、はい、でもだんだん時間がかかってくるでしょうこれ さあこちらステーキフーイユーステーキホーイユーマ、はい、フードトラックステーキサンドでございますねガーリックたっぷりステーキフォースユーマーー、うん、フードトラック USB フォーステーキステ、うん、ーキフォーガーリック主任婦ロースをメインに肉汁あふれるビーフステーキをジュうじゅう焼きます<笑>はい天ぷら終わりました、はい、やっぱりお肉です 全然説明を読むよりも早く食べてしまうためううまい、うんはいえー、ということです7番つけ丼これかな松井すしのこれかな松井さん合ってる合ってますねこれ優、はいえー、赤坂し祭のつけ丼おいしそうススサンド、はい、酒もおいしそうおいしそうおいしそうおいしそうおいしそういしそうおいしそうおいしそうおいしそうそれぞれ そ, れ そ, れ そ, れそれがもうおいしそうおいしした。 調理・仕込みによってうまみを最大限に引き出した料理が堪能できるのが寿司・松井旬の素材と匠の技をご堪能くださいということで早すぎて説明が間に合わない、ねはい、もうもう終わりましたもう終わったはい、えー、こちらも終わりますよもう終わります、はい、いや飛ばしてますよ今、でしょうかねしっかりとマロの赤身が締められてるので 全然いくらでも食べれます ね, ね。まだいくらでも食べれる、えー。まだだって時間的にはだいぶ余裕があるんですよ、えー。まだ11分しか食べない。<笑>じゃああるのを見てください。<笑>はい、取りましょう。コーデタ終わったぐらいです。どうあ、これ。はい。こちらはい。愛の15番和牛九名さんでーす。すごー い, でっかい終。終わりました、ね。こちらガーリック、えー、スティーキーサンド終わりましたよ。はい、終わりました。じゃあマックスさん、何かあるか。2倍もいいですね。刀みたいで。 はい、とろたんシです、<笑>こちらは和牛久兵衛さんのとろたんシ名古屋の本格焼肉店和牛久兵衛が牛タン専門店として東京コミコン2019に初出店、<笑>名物とろたんシをはじめ、至福のひととをぜひ、久兵衛でお楽しみください。味ははでしょうか、はい、いこちらがってさ、まね、ございますね、はい、そん ステーキ丼ど ん, んどんなもんさんのステーキ丼ですね愛のドゼロ十ゼロ一六どんなもんさんのステーキ丼です、ね、アイドゼロ一六十六番厳選した新鮮な牛肉を柔らかく焼き上げ相性抜群と当店オリジナルソースと絡めた特別なステーキ丼でございますどうですかあのお肉分厚いですけどかなり柔らかいですよおお。 ちょっと甘めのタレがまたね、あってするオリジナルソースなるほど、オリジナルソースということでね、その甘めのタレがはいか確かに分厚い汚いけどよど気持ちがいるのがまたですねその甘みを味わっている間にこちらは完食でございますいいあ、えー、らさっきのな鶏鶏もう食べればうまーすよちょっとすごいなぁステーキさん何行きますか12番、レトル…ええー、カレーはいどういうのかな、はい、11番じゃないで10、こっちや 十一違うね、十二はね、ランチ・ザ・ジャックあ、こりゃランチ・タイム・ジャック数字が違いますが数字が違いましたが、はい、こちらのカレー行きましょう こ, このタイミングでカレー行けんには。はいえーっと、はいランチ・タイム・ジャックさんですね、はい、はい、えー、東京コミコン2019のために作ったスペシャルフレンドカレー、はい、迷ったらこれです 迷 っ, たらこれさ迷ったらこれです。けどドレコさんは一切迷いがないですねこれ、はい。こちらもう終わりですよ。一応こちらのランチタイムジャックさんのフライドポテトもこちらの方に入っております。後できます、えー。はい、完食いたしました。はい、完食しました。ステーキの、えー、マックス鈴木が今完食いたしました。はい、愛の十六番どんなもんさんのステーキ丼完食ね。ありがとうございます。まあ、はい、こちら見ていただきました。 続いてタレーモン完食ですう<笑>はい、ローストビーフ丼いただきましょうはい、さらにいけはい、さモンスターさんのローストビーフ丼いただきますこ<笑>っちから肉肉肉肉肉肉はい、続いて肉を攻めます ありがとうございます。ウルマスタローストビーフの厳選した牛もも肉を一枚ずつ丁寧にカットし、オリジナルブレンドのスパイスを施し、低温でじっくり旨味を閉じ込めました。肉を攻めるマックスと続きであります、はい。なるほど。じゃあ説明してもらいましょう。はい。そうですか。王石丼。H の六番。王石丼。はい。今、あこちらですね。はい。水産ん。こ、こっちは水さんで行くと。すごい重いよこれ。 あ、いや、肉肉肉肉 よ, よ美味しそうに食べますね<笑>そうさあ、H の16 番, んです16番めちゃくちゃうまそうに食べる、まあ、<笑>ただね、鳴ってるとにね、喋りが長いんですよね、この男は<笑> よく店員さんとよくしゃべるんですよ。なるほど。喋、えーねねまあ、るの十五分経過です。はい。こ,、はいはい、いこの一応十点に宝撮ってていただきますまでに五分ぐらいで投げよって。そうそう。コメントで、ね、よく喋ってんで、ね、早く食べてくれと。さあこちらはですね小樽水産の宝石丼でございまして。はい。ト、え、ン、ー、の上でトロサーモンとイクラがだし醤油とごま油で優しくコーティングされキラキラと光り輝く極上の一品です。ちょっと。 さあ、おお味のほどはまままだまだ、っってななな油ですか、腹いいいいいぱにや、全然ペース落ち制限時間45分って言ってるのにまだ16分しか、はいうん、そてなんです 早すぎそれでもちょっとね注文もあったりしてるぐらいですから、ね、そうですよね早 す,、ねはい、すぎてゆっくりいただいてもいいですよ<笑>もうでもねやっぱ彼らは訓練してるから、はい、食べながらも味わえてるんですけ、ね、そ, それがすごいもうあのグルメにモートしていただいてはいで完食いたしましたありがとうございますああ ー, モートビーフ丼完食です、えー、ペースが落ちないなごいすごいですねす続きは完食いたしましたよ選んでください選んでください今日もまた もう な, くなってきたちょっとここあの追加されていってますからね で, でも追加分もだいぶ少なくなってきて追加分もあるんですけどこのポテトはさっきのやつなんです、ねはい、ランチタイムチェックさんのフライトポテトと2品出ておりますあランチタイムチェックさんからはああかまた違うねカレーとフライトポテトが出ております、はい、じゃあまずマックスさんからはい、はい 愛のゼロゼロ二番の麺麺の朝比嘉さんのはいこちらですね、はい、これはだんだつ焼きそば波焼きそばですね、はい、波江焼きそばはいじ あ, あれですね僕の父親の出身地ですねあええーま、そうなんですかまさかのそうなのえこれ自然の巡り合わせすごくないですか懐かしい思いで食べていただきたいと思い ま, す<笑><笑>まさかまさかの出身まさかまさかのじゃあこちらもちょっと指名だけさせてくださいはい お, お願いします、はい、フライドポルトではいわかりましたついに来た。 ランチタイムチャックさは、ね、ありません。あ<笑> 乾燥製造業としてナビエキマインで創造ゴシゴシの太麺生麺、ゆで麺と商品の幅を広げ安全で作り手の見える美味しい麺を作り続けていますナビエ焼きそばはナビエ町で愛されるゴムゴムの麺と濃厚ソースが特徴の焼きそばでございますじゃあコメント聞きましょう、いかがですかフライドポテ ト, フ, トフライドポテトです かなり懐かしい味ですね。もやしを思い出します？思い出しますね。これ本当に美味しい。麺がねめちゃめちゃまジで太いんですよ。でシンプルに豚肉ともやしなんですよね。うん、あーいいですね。なるほど。そういうのが一番ですよね。麺の旨味が結構ダイレクトにわかると。素晴らしい。これ本当に美味しいです。あそうお腹が減りましたね僕たち。<笑>じゃああのシュウさんもう一度あの、はい、フライドポテトの解説をよろしくお願いします。えー、フライドポテトの解説はフト。フライドポテトです。何ですか？何やの解説。<笑> い, い, いや、もう小腹がすいたらこれはいはい、いやあっという間熱々と言ってますけども、はい、美味しいですか、はい、解説いたいなと思ランチタイムチャックさんでございますなんかもう一言みたいになんか食べてますけどね<笑>自分勝負してるんですけどもパクパクどのこフライポティいかがですかどっちが何品食べてるかもう分からないわからない状況どっちが何品食べてんの<笑>あはははこう思って早いポテトといえばその食べ方ですよねあねいやさあ、一の、ね、マック いもう終わってしまってます来ましたよ目、今来ましたけれどもああれここあのタピオカみたいなやつ、タピオカねここはちょっとオカ甘味を入れて、ちょっと甘味を入れなん杯杯ってこと杯でて。あじゃあ 高崎ホルモンダルマですねこ れ, これ。はい。 カフ心高崎ホルモンだるまさんのタピオカドリンクでございますい今話題奮闘のタピオカドリンクを種類の方法に販売いたしますタピオカはもちもちした食感が特徴で一度飲ったらハマること間違いなし見た目も可愛い味付き色付きタピオカも販売いたしておりますあの飲み方腹立ちま す,、ね、す, す, すち早すぎるって一杯が早すぎるタピオカ味付きで腹立つな<笑>じゃこちらは まだ牡蠣とハンバーガーあるので先に<笑>先に冷たいジェラート食べたい溶けちゃね飲まれたらやっぱり冷たいもんど同士で ね, すね冷たいもんも冷たいもんウの1番自然栽培の早いもう二杯目いきますよ薄い農園ジェラート、はい、自然栽培でございますこちら あ, あ, あ、終わりました。わ終わりました。マッさス続き。タピオカと肉2杯。タピオカあっという間に、一粒ごと。分かりました。これも、れに、はい、挑戦的に飲み終わりました。はい、してまきまだまだ余裕でございます。はい、アイスの説明終わる前に、食べ終 わ, りました終わりました。ジェラート。えー、マックスさん。 クレープマリオンクレープマリオンクレープ一粒残ってましたマリオンクレープです<笑>ございますマックスさん一粒タピオカ残ってました、はい、食べてくださいああこっちもクレープやったのにあ残念あその間にジェラ、はい、ート OK ですじゃあジェラートの説明しておきましょうし自然栽培の薄い農園がお届けする日本の酪農発祥の地、えー、福, 井福島県岩瀬地域の新鮮 生乳をですね、はいえー、低温殺菌して作り上げた安全安心体に優しい美味しい無添加生乳ジェラートです、はい、と、えー、だいぶ前に食べ終わりましたけどすいませんアイロンクリームの味がわかったんですごい嬉しかったです、ね、ありがとうございますけど今ずっと頭痛いってやってたでしょうさすがに早く食べ過ぎたキーッとしましためっっちゃかったです、はい、フレーク取られましたけど何、ね、いきましょう あカキカキカキカキカキカキこちらグレープよろしいですかはい、はい、うーグレープマリオンクレープ行っておりま す, どうすかはいマリオンゼロ三一、はい、個のボリュームが半端じゃないですか<笑>確かにめちゃめちゃでかいですこれ美味しいはいでかい思ったよりもでかいがパクパクと行っておりますはいマリオンクレープのクレープ、えー、はい原宿竹下通り本店 焼きたて、作りたてのクレープをお客様の目の前でご提供いたします。っ、う、終、ん、終わわたたた、はい、もうこれもう書き終わったのののりましし、ま、やもうジェラートの後の早もう秒で終わりましたーはうででよえクレプ焼きの に, 本当にパパツツンパッツンで 中身が生牡蠣かなって言っトロトロしてる す, すご美味しかったです。その牡蠣はどういった牡蠣でしょうか。はい、富野野の広島産焼かき牡蠣でございます。身がふくらとした瀬戸内産穴子を使用した穴子飯に肉厚で歯ごたえ抜群の広島産牡蠣など当店では広島グルメで楽しめます。なるほど。アナゴ飯もあるということでございますね。はい、途中っはちょっと両方ありました。 追いついてこなくなってきまし た, ましたよさぁけど、ちょっと時間も経ってきて二十三分経営、えー、全然余裕ないのあと四個、四個もある二十三分大丈夫ですか、えー、これで4個いい全部出ました3人豆腐はい、3、え、人、ー、ってください、はい、これ終わりです、えー、全部出 た,、はい出たはい、全部出たあと2品あと2品2品あと2品これ以外で2品ありますどら焼きどら焼 き, ら焼きこれですかねあ、これですね、はい、え、箱元いや、これは多分こちらのじゃないですかどうなの一個 これは宣伝用です。ここに入ってます。<笑>あ、じゃあ箱ごと言ってもらいましょう。これは箱でしょう。四<笑>つ入っております。四、えー、つ, つ入っております、ね。H03 のチャチャさんです、チャチャさんですね。意外ですか？銀豆腐。これやがね、今<笑>まで食べたことないです。この銀ノフ。あのなんかね、あ、ミルキーなねこれ。なんか半分液体なんですよ。あであったかいんですけど、あのね、食べま えー、味わったことのない安人豆腐カ メ, カメラさん、ぜひこの安人豆腐すぜひこの安人豆腐、安人豆腐、あ中にこれ、1息あも入ってるんだカメラさんがやっぱ往復して一番汗かの熱あん厚安人豆腐、テレビで大人気の熱あ人豆腐を横浜中華街唯一の和の味。 お, お届けします熱々の杏仁タピオカスープに杏仁豆腐がまるまる一つ入った新 食, 新食感のデザートでございます杏仁豆腐がまるまる一つ入っておりますしかもあったかいですね、はい。い H009 ひといき茶屋さんですんミルキーな感じプラスあんこがあるので、はいなんかね、中華風の、はい お汁込みじうわ、いいですね美。美味しそう。めちゃくちゃうまそうしまし。あれ、あ、ま、の、テスター。はい、あと2種ありまし た,、はいましたはいはい。ありがとうございました。こちらは、えー、あと1個で終わるんで、習字。はい。ええー、どら焼きの説明をよろしくお願いします。どら焼きは何番でございましたでしょうか。まあえー、こちらですね。わかりました。ちゃちゃさんですね。はい、ちゃちゃさん。これ数量限定でございます。ああ、そう。東京コミコンオリジナルどら焼き。うん、えー。ホイップクリームと。 粒あんを模様あ、んんをすすいませんオリジナルトラ焼きですはいトラはいとらもよのカステラでサンドしました東京コミコンのオリジナル土産の誕生でございますだから箱がねオリジナルということでございます、ね、東京コミコンのパッケージでございますね1、はいまあ、個やと思ったら4つ入ってましたから大きいのが4つ入っておりますどうでしょうか<笑> あんこにクリームに、もう花がもう、ぱんなる要素がたっぷりですけどペロリと完食ですはい、はいはい、そして、えー、こちら、はい、今、マックスさんが食べてるのが、はい、愛のゼロ007、ステーキフォースユーマフードトラックさんです、はい、のハンバーガーですね、はいえー、とす007だけどもーー、乗ってるところが違うんですよねいやステーキフォー、肉厚なんですけど、ま、どめっちゃくちゃ柔らかいですよ、あパテが。やばいい超 肉厚あるがら、柔らかいねそこからねど、ねねね、れだろちょっとその間に食べ終わっちゃ う, 食べ終わちゃうねもう食べ終わりますよ言、はい見てる間にこれじゃないねまあこちらはじゃあゃこれソースはここで食べなですよね成田夢牧場 の, です、ね、のジェラートみたいな感じですねそ れ, れいきますかはい、はい、じゃあ「愛の o 0 0 4成田夢牧場のはいこちら<笑>はい これを失礼します、はい、いサニーデイ バ,、ねはい、バーガーのチーズバーガーでございますねはい、はい、肉汁あふれるビーフハンバーグを鉄板で焼きたてをご提供しま す, ます本場で修行したシェフのオリジナルバーガー豪快に食べてくださいブルーズバーガー肉汁あふれていますもうないですねないですはいすいませんあのね結構前の方で伸ばしてください、えー、伸ばしてくださいっていうシーンあるんですけど、はい、スタッフから 全く伸びないです、ねはい、伸ばせ伸ばせと言われてるんですけど<笑>伸ばすことができませんスピードが速いんですから素晴らしいです素晴らしいさあこちらの成田の夢牧場のはいあ そ, そちらの感想をいただけますかはいはいもう言いましたかお肉が分厚いですよすごい柔らかいんですよ、ねね、あのお肉のパテだけじゃなくて、うん、これパンツもかなり香ばしいで す, すいなるほどすご い, な、うん、い し, うらしい。あれだけまだまだ感じられんやお腹すごい 大っきいく、ね、ええ、マジで、ね、横に。すご い, すごいや。やっぱ膨れるてるね<笑>。すごい。さすがにやっぱあの量はね。ま<笑>あ、水気のジャッキーチェンじゃないですか。すごいなー。やっぱ普段からね、十キロとか、15キロとか食べてますから。そうかじゃあ、えー、こちらドラッグさんの、まあの、ええー、寺名目中。はい、えー。自家製チラート。 チーズブレッド特製ホットドッグなどもメニューでありますそちらの中からジェラートでございます早朝、うんえー、に作詞した新鮮な牛乳を牧場内の工房でジェラートに加工しました新鮮、えー、で濃厚な牧場ならではの自家製ジェラートでーすいかがでしょうか舌触りがすごいまったりとしてるんですけど、はい、食べ終わるとすごい軽いから次の人としてはすごい住みやすいんですよ、ね素晴らしい コメントが素晴らしいてそしてマッカーさんがいいなぁ美味しそうだなと顔でこっちら見てますね食いたいのに何もねえから、はいまだまだフリフリチキンどうどうどうどうまだって言ってますどうどうどうなんか餌をあってるサルみたいになってま す, ってます、はい、びっくりするぐらい全然足んないんですけど<笑>はいおみ、えー、じゃあまだジェラートもう一個こちらありますしあります、ねえーえー、ちなみにあのドキドキしたいんであのの残り時間の方教えてもらえますでしょうか、はい、残り 15分あります。めちゃめちゃびゅ。マジで。まだ29分しか経ってないです。すーごいね。なので一、えー、品目1分で食べてます。だ二、ね、人で10いやでもね、ちょっとね、あの様子見てもらいながらで、ねはい、それですから、ね。らすごさげんっといですね。ずっと見てます。そうそうそうすみません、まあ。数的にはどうなってるんですか。 どちらが何品目行ってるんですか？確かにどっちか食べてるからねえ。で、ね、誰もちょっと、僕はそのビールいただいてる。<笑>そうも、ね。最後のあのもはや。人死ながらですね。ビールも欲しいですね。こんな格好して会社のビール、ね、誰でもビールが欲しいって言って言じゃあ最後は乾杯しましょう。コップコップのコッ プ, コ プ, コプをもう一個あいたださい。まあそれか一人はビンビールから直で行って、一人はコップで。なるほど。はい、いいですか？ ちょっっと待ってくださいこれしかも出来たてじゃないですか。 ふりふりチキンうまっそーそうか先ほどなかったんだこ れ, これパーティ ー,、はい、パーティーサイズじゃないですかこれしかもパーティーサイズ<笑>これ重っすごい三人前ぐらいありますうれしそううれしそううれこれカハナジ東京さんと強い男マックススズキンふりふりチキ ン, ウリウリチキンあー返せそうそうじゃあそっちがチキンやったらこっちビールね<笑>いやいやいや卑怯やろ<笑>いやもうそれこそこれなんかビールに合いますよねできるまで一緒に行きたいけどなあ ははどううでしょうね回転させながらじっくり 焼, き焼け外パパリッパリ中はジューシーに仕上いっりっました夢加えてるもんな。いやいやいやいや そして、ああスタッフいああ、あ、あ, あビールなのにまっすぐ当ててくれる。<笑> 美味し い, い, しいすごいなここて、この状態でもまだ美味しく食べれるっていうのがほんま完食してから次行きたいところでしょうけどビール飲みたいでしょうね、はい、今そうですよ ね, でもね本当にしかも、来ましたよ、ビールのマ ス, マスが来まし た, スが来ましたよいや、すね、いや大丈夫すよここで落ちたあ、ここで拾ってきます、僕拾ってきます大丈夫ですいや、気持ちいいですね、で も,、ねでもね、こ, れこれだけ食べてもらえるといや、素晴らしいグラフとビールでございますね、はい、残りは うわおいしそうに食べる本田株式会社のクラフトビーフですなるほどこれこそ本当にさあお時間が33分になろうとしておりまお時間言わなくていいと思いますあ と, <笑>あと15分もある<笑>はいすごいですね、えー、いや こ, これ企画考えてた人ほとんと舐めてましたよねありがとうございます舐めてますよね<笑> フードファイター舐めたらダメですよ、ね、舐めたらダメです、うん、いや、すごいですフードファイター舐めたらダメですいやしかも、こんな美味しそうに食べてもらうと気持ちいいですね、す見ててあと コ, コメントも素晴らしいですよね僕、ドラコさんにお聞きしたいんですけど、うん、結構食べ放題の店とか大食いの方ってデキになったりするって聞いたことあるんですけどやっぱりそれってあるんですか多分ありますねあ、えー、そうなんですね一時一、二軒、ね、ぐらいデキの店はあります<笑>もう来るなんていうことです食べ過ぎて 名刺渡されてう<笑><笑>で も, でもいんでか、ね、上には絶対分からないなんない細い も, もやっぱりこうフードファイターの人って細い人多いですよそうそうそうですね。今、ねね、が早いんだよおりですよね、もう これちなみに集計とかで出てるんですか僕と彼の出てま す, てす発表していいですかあマックスさんが16おそしてドラコさんが14おおさすがマックス続きしなおっまだまだまも納得できてないやダブルスコアつけないと僕的には納得いかない<笑><笑>なるほどこれ、ね、でも順番的にはビールは多分こちらがねホンはシンプルにそうですねということで16と15にええ あ, あれ、31? なので多分、15と14です、今現時点であ。15と14なので、ビール飲んで30だと思います。でですすすよよねねはいすいません、ん、ん運営ささも、ね、もうう、一つ全部回りりたっれそラにゆく <笑>ゆっくり来てますよドラコさんがビールを飲もうと。ドラコさんのもんですから、はい、マットさんにどれだけあげるかは、はい、確かにドラコさんドラコさん決めてあげてください。はい。もうこっちはもう。おおおお。ラッパ入れる前にちゃん と, と食べ物のラッパ集中した時一切見ないんですよ。ラッパ押したらもうねあげれませんから。ああ優しい。はい あ、いい色だやっぱクラいししししういいいいいいたっっままま方方方、方もも上手入れ方が上手入れれががあ、でででここちちょっと触ってきねねどっち渡すす<笑>すかを、ね、<笑>緊張しますよ、ね、欲しい方欲ぶぶでいいでつぶつ<笑>、えー、交換で1個くれよと。個くれ うう素晴らしいモードバイターうすごいなすごい、このタイミングでビール 思うんですけど、はい、あの僕がいたやつどれも、はい、あのなんていうんですか、こうイベント的なというよりは割と本格的なやつが多くてそうです、ね、なんかすごいなんかこうしっかりされてて、どれも本当に面しかったで す,、はいたですはい。なるほど。ありがとうございます。そうなんで す, も、ね、うんですよ。一品だけで十分なはずなんですよ、はい。ご飯としてはね、昼ご飯としては。フリフリチキンが遅くなっているのがわかりましたよね。こんだけしっかりかかそれをきっちり十五品ずつし、はい、っかり火が通って お昼と晩を、こちらで何食べようかなと、はい、ワクワクしていただきた い, い, いなと思います。で、まあ、今ので見ていただいて美味しそうなやつをね、はい、ええー、食べていただければと思います。さああ お, すごいお二人ともいい感じ完食でございます。さあ、地層を押していただきました、はい。綺麗に骨をかぶって最後にグイッと。はい、いきましょうか。完食です、はい。そしてビールを。おい。<笑>小粋のタト。 気持ちよく小指が立っております。完勝。すごい。素晴らしい。余裕で三十八分二十八秒です。余裕でございましたー。ーいやっほー。すごい。いすごい。すげー張ってる。あと背中も背中も触ってください。背中もちょっと大きくなってるんでしょ。そうなんだよ。ほら。 こんなに細いのにすごいすごいすごい顔は余裕ですよねでも ね, ね顔は余裕ですゆかりとの表情は心の鍛錬でねちょっとコメントもいただきましょうょ、ね、完食したコメントいただきましょう、えー、はいあのー、どれも本当においしかったですはいであのー、ぶっちゃけ、ね、ちょっとハンバーガーとかは あのー、人肌よりもちょっと冷たいかなーぐらいだったんですけどなんですけど、お肉が柔らかくて、うん、で、なおかつパンも香ばしかったりとからそれ別にそのハンバーガーに限ったことなですもそうなんですよ、はい、だから全然冷めても美味しいし な, るほど な, なんならもう本当にもうもっとあと2週ぐらいおかわりしたいなと思っあ、そしてラ庫さんいかがでしたでしょうか 本当にどれもコス背がた い, いぐらい美味しくて、はいうん、僕も本当にあともう二種も三種も食べたいぐらい美味しいもばっかりだったの で,、うんではい、これでまだあのお腹に余裕のある方はぜひこの後買いに行ってみてください、はい。そうですね。よろしくお願いします。三、はい、日間ございますから東京コミコンはその間にお昼と、えー、晩ご飯をこちらの方で楽しんでいただければなと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけで本体どうもどうもありがとうございました。も、はい、ありがとうございました。本日も。 ありがとうございました。楽しい。引き続き東京コミコン2019をお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました<音楽><音楽><音楽>。他の人たちいるから。<笑><音楽>他の人たちいるつ っ, って。 切切った見てる俺もっと恥ずかしかったっす。 最初のあれを着てるだけに、こうあの重いあの重いやつまあ本物はあれですもんねあれ本物ですもんね<笑>これはあのあれなんですよなんですはい、こちらあのー甲冑コボの丸竹さんでバーはい、もろもろのご連絡はソードスピリットによろしくお願い<笑>ン<ケ>ン<笑>ワイさんが代表やってるソードスピリットによろしくお願いします案件<笑>みたくなっちゃったあなたも甲冑月中しちゃいませんか<笑> <笑>のゃん、んんお母さん怒れるで あ, <笑><笑><お><笑><笑><笑>あわかっ今ので落ちるの<笑>